はい、ということで今日もニューバーギャンスナップやってきますよいしょということでですねちょっとミッションクリアをちょっとやっていきたいですでひとまずガレージ編を一通りクリアできましたので なんちゃら公園をまずクリアしていきたいですはいで公園ね公園見達成なのがワンハンドフリーズ昼はね昼から行く昼あとケムッソのハテナハテナハテナ飛んでびっくりすばめ これね、水際にや水辺ではねるもの怖がらないで応援の幻といったところかな昼は、うん、ということでやっていきまーすまずは水辺ではねるもののピジョットのやつをやってらっしゃいどんどんいきますせ、ね、ピピジョットね これだっ た, ったよ。あ、飛んでたよ。行くよ。あそこに石橋あるじゃん。やっぱ。巨人できないよ。見てみるか。うん、ボルトでは何やってる。あ、けないか。うら、ん、してみる。手を垂らしてみる。 結構早めに来ちゃったから。で、の、え、それ取れたかな？取れたでしょうります。奥から出てくるからね。ク、はい、ロの方の。 ねケムスを光らす。まずケムッソに当 て, ててよ。フォーカス。あれ？あの一匹しかいない、うん。へー。キワワ付近の玉を光らして。てあ、出てき出てきた。それでねリンゴをあげるんだよ。 食べてるところ喜んでるところイエーイ行きはい、あの花畑に向かってあ、リンゴねリンゴうんあ、ピチオがるところによし、増やせばいいんだよねうんで、右に右あ、そこ奥あ、そた、で、左の フラーバーなんで飛ばすので喜んでる4人を取って終わりだ人を取るのえっケイミ邪魔はいあとサルついでに行けサル行け飛べサル 行け飛べやれ、なんか歩くだけじゃないおい、いけあくクビ<笑>そろそろああ、最後まで見てると言って書いてあったけどね。いけほらっ、おー い, 何あーおーい 何かやってこっち来てーあーもう見えない見よし、ケムストの果ても果てない一秒たでワンファンネットではね、ケムストのこのイベントを発生させたら確率が高いと本当かはわかりませんが。見えろなんていう技だ この辺でこの辺で来る来ない来る来な い, 来ないもう確率だってさーもうワンハンで来るただ歩き回ってる時と、あくびする時とワンハンド。来る時 喜 ん, 喜んでると喜んだとモアハンドする、ね。あ, あ, あ！こんなところでちょっと。モアハンド取れた？違っとそのタイミングでするって言われてないから。 え、どこでもするんじゃないこれもイルミナだけどメガニウの友達女王様とのダンス絵画のような親愛なるライバル食べて寝る場所大移動の瞬間ということでやっていきまーす <笑>はい。 サーチ。で角にイルミナー当てて出てきます。でキョロキョロしたらサーチもう一回。で, で押してくるカメラークラス。取って取って。取 っ, どっちゃったの？どっちもシ シ, シ取ったで一応。わかんないから。よーし。あともう一個。何？絵が スワンナのけんかはこの後でしょスワンナが着水してくるから音楽流すだけだよこ の, この辺かなみんなおいい、ね、できたかな あんなに取ったけどどれをね選んでいいかわかんないそう一番手前のイルミナの花をやったピーやったじゃんだいぶ前手前のやつやってでこいつでこいつピークイーンが来るからそしたら踊るから 踊ってるツハーニーをるを取ーーででで残り枚数なくしあさあできたでしょうか指を起こしてね。 よ喧嘩してるそばで光らせるとか書いてないけどねうんてやってうん仲良くなった瞬間だよどどれ仲良くもうパ シ, パシャパシャパシャパシャって取っちゃえばあき。 あしししし来 た, 来たどっちも師匠当ててね一応 OK、うん、大丈夫来たほら来たイルミナーはですね シェーミーじゃなくてね、方法が出てくるんだってメガニウムの初期位置が右側になるまでリトライ、ね。これじゃリトライ。あっ何何が、あ、っ、じゃあ、あっ、じゃあ、あっ、じゃあ、るよじゃあ、あっ、じゃあ、あっ、じゃあ、あっ、じゃあ、あっ、じゃあ、あっ、じゃあ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あ感覚がございません メガニウムもかりませんあのメガはキャラせで写真撮ればいいですね、えー、ピンク色の木のそばまで進みますメガちゃん が, メガちゃんが先回りしてもいいけどす、ね、るとメガちゃんがメガちゃんがキュルキュルして る, んるこんだけそしたらピンクの木の上に向かってドアリングを投げてみるんですがまだ行きませんまだ来てません まだ来てないでしょ、メガちゃん。これでしょこれがあの、キョロキロしたんだけんでね。うん。もっとアングル上だな。キョロキョロが分かってるから。どこ来るのクロクロてるのか分からない。リンゴが落ちてきた。<笑>あ<笑>なんで取ってないし、<笑>方法じゃないしメガミに取って、方法じゃなくてあー、っ待って。これも難しいじゃん。さあ、できたか。位の確率と<笑> が今回と同じでも機能するに行かないことはあったよ。そうな十っ1十分の二五分の二はそんなにレアではない。わっくん、頼みましたよ。あやちゃんの肩気を取ってください。これはね、距離感覚あるから、こんな感じでしょ。あれないじゃん。はいー、一発怒ってるあれ。リンゴはこの辺 あがんでる上がんでるとは思うちょっとどれだけ進んだらいいかな結構なんかこっちのま大きく回らないとでもゴールしちゃうじゃんそうなんだよねであえてちょっと今ブーストしちゃったけど後ろから追いかけてでも上後ろから追いかけてびっくりするよでも含めてわかんないですでもジュフはだって桜の木の前に、ね 裏なの真後ろが火をかけられないキョロキョ ロ, ロキョロキョロしてるかわかんないんだよねいい邪魔何あ、なんかやってほしいんだあそこにオーブあったっけ うちら待つ頼む後ろ行ってくれ後ろ来そうだよ いやわかんないよんな毎回毎回行かない行ったよまだわかんな い, わかんなないここで立ち止まるもん後ろだよこれそらそらキロキロしてないしてない気がする、ね、キロキロしてるよ、うん、見えないんだよね私見えない投げれば一回ちょっと ほら何？あ驚いてる様子を撮るんだよ今撮ったよね分かんない<笑>遅くなかったちょっとタイミング分かんないよ、はい。うーっとか言うからじゃねー